こんにちはジョナです。えっと今から変わらぬ愛っていう曲を弾きます。ぜひ楽しんでください。 神の愛は止まない、変わらぬ愛。つまずいても、あわれみ日ごと与え、変わらぬ愛。 In and the waters deep, but I'm not alone here in these open seas. cause、yes, Your love never fails. The c h a s m is far too w i d e I never thought I'd reach the other side, but your love never、fails. I know that you love me, and your love never fails. Your love never fails. Cause you make all things work together for my good. You make シューヨーなたはてをえきとするか 変わらず「涙の夜も明日には喜びに散る」「橋の中を」 この曲は「変わらぬ愛」っていう曲だったんですえっと好きだったらぜひ下の方にコメントとかライコあのしてくださいぜひぜひチャンネル登録もお願いしますそれでは神様の祝福がありますようにまたね いは、えー、皆さんもお気づきの人がいると思いますけど、えー、私たち の, その学習資料この学ぶため の, その資料が下の方にリンクが書かれてるんですけどそのリンクを押すと 3B シートが出てきてその 3B シートがコードではなくてナンバーナンバーズこのナンバーで出てると思います。 世界の賛美の中でそのナッシュビルナンバーズ音階このナンバーズっていうのが使われていてそれがスタンダードとしてナンバーズが使われています。Here is a picture of the Nashville number system that we provide for you in the resource. Oh. No. Your wrist now. <laughs> I can't do this. <laughs> okay. Okay. I'm just gonna start it off.、Okay.